どうも皆さんこんにちはケンです今回紹介するのはバイク乗りに嬉しいテントですキャンツーとか行った時ってバイクと一緒に寝たいなっていう時あるじゃないですかね今回紹介するテントはそんな夢を叶えてくれるテントなんです今回紹介するこのテントの特徴は大型バイクも入るということに加えてなんと 125cc なら2台も入れることができましたまた今までたくさんのバイクが入るテントを紹介してきたんですけどもこのテントその中で最安の1 2780円で購入しました しかもこの就寝スペースとは別にここに荷物置きスペースもあるんでゆったり寝ることができます、まあ、大きなバイク1台で自分1人でゆったり楽しむのもいいですし、まあ、こんな感じでちっちゃいバイク2つでま仲間だったりカップルでえまあこうゆったりと過ごすのもいいですしてな感じでキャンプツーリングを楽しむためには持ってこいのテントを今回紹介したいと思いますということでこれからこのテントを詳しく見ていくんですけどもまずはこのテントの特徴をさらっと紹介したいと思います1今回は僕のメインバイクの 400X ではなくてサブの KLX125 で撮影しましたが この大きさのテントであればフルパニア状態の 400X も入るのでキャンプ道具を積んだ大型バイクでも入れることができます2先ほども述べましたがこのテントは大きなバイクも入りますが小さめのバイクなら余裕で2台入ります1台のバイクであれば簡単な整備なんかもできると思います3これまでたくさんのバイクが入るテントを紹介してきましたがダントツで安くそして小さいです 125cc の乗せてもそんなに大きいと感じる大きさではありませんでした 4バイクを入れるスペースで焚き火バーベキューをしてみましたが焚き火台を端の方に置いていれば煙が充満することもなく複数人で、ね、楽しむことができました5バイクを入れる入り口は縦 140cm 横 120cm ですこの大きさであれば大型バイクもテントの中に入れることができますスタンドを立てた時にもバイクのミラーやシールドが当たることもないし使用している人もしゃがむ必要がないので楽に過ごせます6テント内には就寝スペースがツールームあり 店員2名と定員4名の就寝ススペースがあります定員2名の方にヘルメットやブーツパニアケースなどをツーリング装備を置いて店員4名の方の就寝スペースでコットを引いたり残りのスペースで調理したりすることもできると思います7バイクを入れることができるスペースの出入り口は前後にあるのでバイクの出し入れも簡単です8耐水圧もある程度ありますし雨の日バイクを濡らさずに済みますしバイクの大きさによっては軽い整備もできるほど大きなテントです 僕視点での弱点や知っておく物件は3つありました1つ目は重さが 5.5kg もあるということです店員6名でバイクも入る大きなテントなので妥当な重さですがそれでもバイクで運ぶには大きいテントだと思います2つ目の弱点は大きいだけでなく横に長いテントなんで風がある日の設営には苦労すると思います今回の撮影日はかなり風が強かったんですけどテント設営に慣れている僕でもちょっと手こずりました3つ目の弱点は僕もよく分かってないんですけど この扉の部分片方は全て開けられるんですけど反対側はこのようにつながっていました最初はこれが仕様なのかなと思いましたがどう考えてもおかしいので断裁ミスだと思いますここを切っても他に影響がないのでナイフで切りました僕だけなのかはたまた全部こうなっているのか分かりませんがもしこうなっていたらここは切っていいと思います 早速テントを詳しく見ていきましょう収納時の大きさは横 62cm 直径 24cm 総重量 5.5kg です KDX125 のシートに乗せてみるとこんな感じになりますこの状態で僕がまたがってみるとこんな感じそんなに圧迫感もないのでサイドバッグとかも取り付ければ 125cc でも持ち運べるくらいの大きさだと思います袋から出してみましょう付属品はインナーテントフライシートポールが4本アルミ製ペグ16本ロープロが8本です ポールはアルミ製ではなく割れやすく安価なグラスファイバー製のものでしたがこの価格なので仕方がないと思いますペグはアルミ製の安価なものですが 20cm の長さありぼちぼち使えるものでしたがすぐに曲がるのでベッド自前でペグを用意した方がいいと思いますまたロープには自在がついていませんでしたポールは2種類4本入っています長い方がインナーテント用短い方がフライシートに使えます早速組み立てていきましょう組み立て方は1インナーテントを広げましょう 2インナーテント用のポール2本を組み立てます3組み立てたポールをクロスするようにインナーテントに差し込みます4インナーテントの端にあるフックにポールを差し込みテントを立ち上げますこれでインナーテントの完成です5次にフライシートをかけますかなり大きなフライシートなので風を利用しましょう6フライシート用のポール2本を組み立てます 7フライシートのこの部分に2本ポールを差し込む部分があるのでポールを差し込みます8ペグダウンできる場所にペグを打てば完成です今回かなりの強風だったので1人での設営に手こずりましたがそれでも6分11秒で組み立てることができました風がないのであれば5分を切ると思います状況のうちでロープを張ってくださいペグダウンできる場所は赤い丸の8カ所ロープを張れる場所は青い丸の6カ所ですそれでは早速外見を詳しく見ていきましょう テントのこちら側2箇所に通気口がついています中に硬い板が入っているので整えてあげれば通気口になりますインナーテント側のフライシートに網戸がついています開けることで通気性が良くなります扉を開けてみましょう扉はこれまで紹介してきたバイクが入るテントとは違い長方形ではなく台形のような形をしています開けた扉をくるくる巻きにして横に固定できますここがバイクを入れることができるスペースになります バイクを入れる入り口の大きさは縦140センチ、横120センチ、奥行き240センチです。大型バイクも入れることができます。以前紹介したバイクが入るテントもそうですが、ここのスペースだけを見ると140センチ ×120 センチですが、このようにペロッとしてあげれば背の高いバイクも入れることができます。 ちなみに僕のサブバイク KLX125 と CBF125R でしたら2台入れることができました実は僕もバイク2台入ると思ってなくてこれには僕もびっくりしましたちなみに扉は奥側も開けることができるので出し入れが簡単になっています次にインナーテントの中を開けてみましょうインナーテントは無駄なものもなくすっきりとした作りですここに1箇所ポケットがついておりスマホやバイクの鍵など細かいものを入れるのにぴったりです天井にはランタンフックが1つだけついていました インナーテントは 230cm×240cm× 高さ 160cm とかなり巨大です大人2人でも余裕34人でもいけると思いますまた背が高いので着替えなんかも楽々だと思いますテント内で僕がねじめるとこんな感じでした1人だと持て余してしまうくらいの大きさです テント内からバイクを見てみた時の視点はこんな感じですバイクを置いたとしても調理できるぐらいのスペースがありますしバイクと一緒に寝たい人にとっては最高のテントだと思いますちなみにテントのこっち側に2人が寝れるほどのスペースがありますこちら側に寝ることはないと思うのでほぼ荷物置きかなというふうに思いますこちらのスペースはフライシートで縫い付けられてあるスペースなのでシングルウォール構造ですテントの各部の大きさはバイクを入れる部屋の横幅が 120cm その部屋のここまでの高さが 120cm こうちょっとペロッとすれば140から 150cm の高さがありますこの部屋の奥行きは 240cm 高さは 150cm でしたインナーテントの大きさは奥行き 215cm 横 240cm 高さ 160cm で広々としているので走り回ったり暴れても大丈夫ですもう一つの部屋の奥行きは 120cm 横は 240cm でしたすべてメジャーで測った実測値です体質説についてですテントの素材はインナーテントフライシートともにポリエッセルです スペック上では耐水圧 3000m あります現在縫い目の部分に水をかけています PU コーティングにより水をはじいているのが分かると思います縫い目には防水の CM テープ加工が施されており縫い目から水が入ってこないようになっていますしかしところどころ CM テープの処理が甘いところがありました構造上どうしてもここがたわんでしまうので雨が降るとここに水が溜まってしまうと思いますインナーテント側はインナーテントとフライシートでダブルウォールになっていますが こちら側フライシート1枚なのでテントのここら辺は雨に弱いと思います大雨で使うテントではないと思いますが小雨程度なら全然余裕で過ごせると思います、まあ、何はともあれこの価格でこの性能であれば大満足のテントではないでしょうか ほい、どこがあかったでしょうかバイクが入るテントの紹介でした。でね、えー、ようやく夕方になって風が収まってきたんで、えー、ようやく喋りながら撮影することができます。えー、総評としてはですね、えー、バイクが入るテントもう何回も何個も紹介してきたんですけども、えー、一番安い、えー、買ったです。えー、12,800 円ぐらいから 13,000 いかないぐらいで買ったんですけども、13,000 円でこのデカさだったら、まあ、だいぶいい方だと思います。で、じゃあ 13,000 円で品質悪いんでしょうと思うかもしれないですけども、えー、フライシート結構いいですし、えー テンとも結構いいんで、まあ、正直そこまでこう品質が悪いとは思わないですただとはいっても細かいところ例えばポールがアルミ製じゃなく割れやすいグラスファイバーだったりこういったロープ今張ってるんですけどもこロープね自在いわゆるあのピュッてあの引っ掛けるこう金具みたいなのがないんで僕今自分でこういうふうにあの引っ張ったらこうギュッてなるようなこういった結び方で結んでます、えー、他はですねまあ えー、さっきに言った、ここがね、こう、つながってたりとか、そういった、こう、粗さっていうのがあるんですけども、細かいところを見て、筆切りがないんですけれども、まあ、1万3000円で、まずそもそもこのデカさのテントを手に入るということ。で、まあ、バイクが入るということで、まあ、正直コスパという面ではすごくいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、じあ品質は高いのかというと、まあ、高くはないけれども、まあ、別にそんな、あの、そこまでこう、言うことはないかなというふうな感じでございます。で、ロープはですね、風が強い日は絶対必要です。ロープ6箇所、なぜか8本、8本入ってたんですけど、 えー、8本つけるのかな分かんないんですけど、えー、っとつけるとこないよな。<笑> 8箇所、ロープ8本は入ってて、今、6箇所、えー、やってるんですけども、えー、今日風が強かったんですけど、ロープは絶対必要でした。で、ロープ、こうやって自分で結べない人は、あらかじめ100均とかで自在を買っておくといいんじゃないかなというふうに思います。で、えーっとまあ、今回ですね、400X、僕、普段乗ってるんですけども、400cc のバ0 0乗ってるんですけど、400X も、えー、楽々入ります、この大きさだったら。 ちょっとね、あのー、ここの高さ、ここがですね、1 2 0ンチなんですよ、地上から。400X はシールドとかがね、1 4 0ンチあるんで、ここぐらいまであるんですけれども、こうやって、こうやったらね、入るんで、えー、400cc とかのバイク、えー、でも、えー、入ると思います、まあ。ただ、とはいえ、えー、まあ、ちょっと僕の方ではね、どの車種とか、そういったこう、特定して、えー、保証することはできないんで、まあ、125cc だったら、余裕で2台入るし、まあ、400cc ぐらいだったら、まあ、普通のね、カスタマイズとかやったら、まあ、全然入りますっていうのは、まあ、 あの抽象的ですけれども、えー、言っておきたいかなというふうに思います。まあ、でかいハーレーとかね、えー、例えばこう、アフリカツインとか、えー、そういうのは無理かもしれないんですけども、えー、まあ、いわゆる普通のバイクやったら入るんじゃないかなというふうに思います。で、えー、ですね、まあ、いいとこもうたくさんある、えー、こっちね、すごく広くて、もう無駄のない、何のスペースの無駄もない感じなんですけども、まあ、いいとこもね、こう、たくさんあるんですけども、もちろんね、なんだこれっていうのもたくさんあります。で、えー、っとですね、 ここ2箇所こっちとあっち側に網戸があるんですけども網戸があるんですけどインナーテントにはですね別にここ網戸があるわけじゃないんですが網戸があるわけじゃないのになぜかここにこう網戸があるっていうねっていう不思議な構造になっていますで上にねあるんですよ網戸がこの上のここで換気するために、えー、多分ここに網戸があるんやろうけどここじゃなくてよくねっていうふうに思いますしかも結構大きいんでねまあまあ ないのとあるのと同じのがあった方がいいけれども別になんかそんなにこう機能しなさそうこんなにねぺったりくっついてるんでなんでこのところに網で作ったんやろなっていうのが一点で、えっと、いいところとしてはここ今僕かがまずに立ってるんですけども えー、ここがですね、インナーテントの高さが1 7 0センチ1 8 0センチぐらいあるんで、えーまあ、女性とかだったらかがまずに、えー、作業したり、えー、バイクやったらね、プロテクターとかこう着替えたりすることができるんで、えー、すごくいいんじゃないかなというふうに思います。で、バイクが2台入っておりますと、でなんとですね、こちら側にも、えー、ヘアがあります。あちなみに、これ KLX とかね、えー、CBF とか結構今、飛び出てあて駐車してるんですけども、 中に入れてるとね、あのー、見えないんで、サムネとか撮影するときに見えづらいんでえ、結構飛び出してます。これもっとねあのタイヤをここら辺まで後ろに下げても全然後ろ余裕なんで、えー、こちら側も締め切ることができますし、あちら側も締め切ることができます。で今まで紹介してきたバイクが入るテントはですねここがねあ開くんですよね、ここは。ここビュって開いたりするんですけど、今回紹介しているこのテントは開きません。正直開いてほしかったと思います。こここですねこちら側 こちら側も2人寝れるほどの大きさがありますただ、えー、っとこのテント正直、まあ、こんな感じで2台2人で行って2人で寝る感じだと思うんで正直このスペースいらねえっていう風に僕は思いますこのスペースを正直こういったインナーテントをこういった寝るスペースではなくて荷物置きスペースでここが開くようになればかなりいいテントだったのになんか変なことがあって。 なんかちょっと余計なことしてなんか6人寝れるみたいな感じのテントになってるんですけども正直いらん機能やったなというふうに思いますここがね荷物置きとして使えますけれどもなんもない感じでここに荷物とか置いた方が何ならもう1台ねバイクを置けるぐらい大きなスペースになったのでちょっと正直ねここは残念なポイントかなというふうに思います残念じゃないけれど も, もっといい選択できたんじゃないかなというふうに思いますでここがですねこのスペースが、えっと、縫い付けられてますこことかが のインンナーテント縫い付けられてます普通こういったテントって吊り下げ式だったりするんですけども縫い付けられてるんで、えー、ここは取り外すことができませんまあ、そのだからこそえっとまあ、ちっちゃくこの大きさなんですけども、えー、5.5kg とか、えー、バイクに積んでもそんなに違和感のない大きさにまとまってるんだと思うんですけどもまあねちょっとここのスペースもうちょっとどれかできたんじゃないかなというふうに個人的には思いますまずえーそんなところかなえっ、ー、っととと、ね、とここういいねちちゃ見ていくとアラとか まあ、こういったところね、さっき言った、えー、甘さとかはあるんですけども、まあ、値段が1万3000円なんで、そう考えたらだいぶ、えー、いいテントなんじゃないかなというふうに思います。でこんな感じでねあの、本当に125だったら余裕で、本当に全然余裕で、あのー、2台入れることができるんで、 えーまあ、125cc 大人2人で、えー、ツーリングしたりとか、まあ、カップルでツーリングしたりとか、まあ、全然250でもね、えー、2台いけると思うんですよこれだったら多分いけるっしょ KLX とか CBF125 結構まだほらこことがさ余裕あるんでもっと詰めれるからここ、ねあのー、全然余裕だと思うんで、まあ、252台とかもしくはね、あのー、車種によるけれども本当にここで明言することはできないけど、えー、っと2台バイク2台。 400cc2 台とか、400cc251 台とか、ずつとか、そんな感じで、こう、うまくね、組み合わせれば、えー、っと、2台ずつうまく組み合わせれば、バイク2台入れられると思うんで、あ、そうそう、えっと、これ、ハンドルとかはね、もうちょっとこれ、KLX 下げて、ハンドルとかをここら辺にね、ここら辺に来るように、ここら辺に来るようにもっとこっちに寄せれば、このね、スペースを使わないと仮定して、前提で、えー、バイクをもっとこっちに寄せれば、 全然まだまだ、あのー、スペース広がる。これ横 120cm あるんですけど、150cm とか使えるんで、まあ、入れたいバイク2台のその横幅みたいなのを測って、こうギュッギュッギュッって駐車してみてやるといいんじゃないかなというふうに思います。今ね、ハンドルがね、2台干渉してるんですよ、ここ。2台干渉してるんで、1台はこっち向き、1台はこっちから入れて、ハンドルが干渉してないようにすれば、 結構またあいろんなこう入れ方があって 400cc とか大きいバイクでも入れられる2台入れられるんじゃないかなというふうに思います1台だったら、ね、だいぶ余裕だと思いますということで、ねえー、本当に何度も言いますけれどもいろいろあらがあるテントなんですけども価格が1万3000円とめちゃくちゃ安いので僕としては正直おすすめなテントでございます高島ロケ今までバイクが入るテントたくさん紹介してきたんですけどもまだまだで、ね、紹介したいバイクが入るテントたくさんあるんで えー、チャンネル登録してお待ちください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。あ購入先概要欄の方に貼っていくんで、えー、気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。ではまた。